そこで、えーと、以上を踏まえて、その、まあ、ご情をですね、ユークリッドのアルゴリズムに入りたいと思います。で、えっ、ー、と、ここではですね、定理としまして、あの定理 EA という形であの、このユークリッドのご助法に関する定理を書きました。で、大体の内容は、テキストの定理 4.15 に類似したものですけれども、あの一部、その、拡張したあの、発展した内容を扱っておりますので、注意してください。 でえー、とまずと、ここではの整数関上であの考えますので、えー、AB をまず整数として取っていきます。代償関係は、えー、と A が B 以上 で, で、B は0以上ということにします。でえーまあ、この整数関ではあの皆さんよく知っている常用付き助算が定義されているわけですけれども、あのこの常用付きの助の算によって、このラムダ、0以上のラムダに対して、 この r1 から r のラムダプラス1までの数、それから q1 から q ラムダっていう数を次のように定めます。えー、まあこれがその図なんですけれども、まず、えっと、r0 を a としましょうと。一番 上, です上の行ですね。で、次に r1 を b としましょう。で、えっ、ー、と、で、r2 以降はどのように定めるかというと、あとこの真ん中ら辺にありますけれども、この r の えっ、ー、と、i プラス1ですね。r の i マイナス1と ri に対して、r の i プラス1はどのように定めるかというと、えっ、ー、と、r の i マイナス1を r で、ri で割った乗与をあの r の i プラス1にするというルールで、この ri をどんどん決めていきます。で、えー、これをどこまで続けるかというとですね、うんと、こちらにありますように、 この r のラムダプラス1が0になるまで、えー、とすなわちこうどんどん序断、除算余りで前の数を割るっていう序算を続けていって最終的に余りがなくなるまでですね、序断を続けていきます。で、余りが0になった場合のときの最後の9を9ラムダというふうに置きます。でえーと0でない 0でない R の i ですね。の最後に出てきたやつを R のラムダというふうに置きます。ここまでいいでしょうか。えっ、ー、と、あとですね、そうか。えっ、ー、と、B が0のときっていうことも想定しておりますので、えっ、ー、と、B が0のときは、ラムダは0というふうに定義しておきます。で、あとはこの割り算のルールから、まあ、B が0でなければ、ラムダは正の値を取ります。ここまでいいでしょうか。で、えっ、ー、と、このときに、えっ、ー、と、 と、まあ、主張としてはいかが成り立つということなんですけれども、まず最初の主張は、えっと、A ってありますように、あの、R ラムダが A と B の最大公約子になるということですね。で、それから、えっと、もう一つは、えっと、B として、その、あ、ちょっと、あの、項目の B と、あと、与えられた整数の B が共通した文字でちょっと紛らわしいので注意していただきたいんですが、えっと、与えられた B が正ならば、えっと、このラムダですね、先ほどの その上位を取る回数のラムダというのはここにありますようにえっとログ5のログ b プラス1で抑えられますでここでえっとこのファイという数がえっと2分の1プラスルート5という数なんですけれどもああもう皆さんの配布資料には答えがすでに出ていますがこれはどういう数かというとあの実はオーム比なんですねで、えー、ちなみにオーム比は こ, のここにありますように、ファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0という二次方程式の根になっておりますが、これ後で使うのでちょっと注意しておいてください。でここで大事なことは、多項式の、えー、ごめんなさい、えー、っとこの乗与ですね、このご情報を取っていったときのこの乗与の長さが、こういう形であの上から抑えられるということです。 でまあ、その証明なんですけれどもあの A のこの最後の乗与がですね最後のゼロの乗与があの A と B の GCD に等しくなるということについてはあの、まあ、多分以前の授業大数の授業でも扱われたことがあるかと思いますし今回のテキストでもその定理 4.15 に証明がありますので各自確認していただければと思います。で えっと、今回はその B の方ですね、この常用の列の長さに関するその不等式を示したいと思います。で、まず、ここではその、与えられた、えっと、B の数ですね、B の値が正であると仮定します。で、この時、まあその常用の、五乗用法の定義から、まあ、ラムダは正なんですけれどもで、これをですね、実際にそのラムダに関する機能法で、 えー、と示しまた、あのーまあ、多分1回の説明ではなかなか理解するのは難しい部分もあるかもしれませんがあの今日は一応資料をつけておりますので、えー、と残りの部分は後で各自で復習してくださいでまずラムダイコール1の時はまあ明らかですのでラムダがまあ1より大きいとしましょうでこの時これから示そうとしていることはあの i が0からラムダマイナス1に対してこのラムダの あ、R のラムダマイナス i ですね。っていう乗与がですね、あのファイの愛情以上になるということを示せば、えっ、ー、と、十分であります。まず、なぜこれを示せば十分かっていうことを先に説明しておきます。えっ、ー、と、実際に、えっ、ー、と、この i にですね、ラムダマイナス1を代入しますと、えー、これ、先ほどの不等式の左辺は、あの、R1 っていうことなんですけれども、この R1、 っていうのは実は与えられた B なんですね。最初に与えた B なんですね。で、最初に与えられた B は、えっ、ー、と、あ、そかか。だから、これがその、今、こういう、これが成り立つと仮定するわけですね。えっ、ー、と、B が、あの、ファイのラムダマイナス1以上であるということを仮定します。でそこで、この両辺の対数、この不等式の両辺の対数を取りますと、 えー、と左辺はログ B になって、それから右辺は、えー、とラムダマイナス1かけるログファイということになります。で、これを、えー、とうまく移行することで、えー、実はあのラムダがですね、あのログファイ分のログ B プラス1で抑えられるということが言えます。なので、まあ、この定理の証明をしようと思ったら、さっき下のアスタリスクの式ですね、えー、R のラムダマイナス I 番目の乗用が、えー、とファイの I 乗以上であるということを、これから機能項で示します。 でまあ、キノコですのでまず最初のステップの方から順番に見ていきますとまず i が0の時ですね i が0の時は、えー、とラムダあ R のラムダだったんですけれども、えーとまあ、R のラムダっていうのはご助法で計算していった乗与の中で0でない、えー、と一番小さい弦でしたからそうするとまあ1以上であるということで、えー、と R のラムダは1以上であると。 で1っていうのは φ の0乗ですから、まあ、r i が 1,0 の時はこのとしが成り立つことがわかります。で、えー、とこの i に2を代入してみますと、えー、と左辺は r のラムダマイナス1であったんですけれども、えー、とこれはあとあの r のラムダプラス1以上なんですね。な、え、ん、ー、でかというと、えー、と r の R のラムダっていうのは R のラムダマイナス2を R のラムダマイナス1で割った乗用ですのでそうするとうんとまあ非0の乗用ですから そ, その1個前の乗用っていうのはその R のラムダよりプラス1以上でなければならないということになります。でこれはえっと i が0の時の過程から2以上になりますのでそうすると先ほどのうんと フ ァ, イですね、ファイというのは黄金比の値でしたから、まあ、それ以上になるということが言えてで、i が1の時もこの不等式が成り立つことがわかります。で、で次がその i が2からラムダマイナス1の時に、まあ、こ, のこの不等式が成り立つと仮定するわけですね。でそこで、えー、と先ほどそのうんと黄金比を定義黄金比が根になるような二次方程式からですね このモーキーファイというのはファイの2乗イコールファイプラス1っていうのを満たしますからこれを使いますとえっとこちらにありますがえっとまあ R これはえっと R のラムダマイナス i っていうのがこれはあの語助法の定義からですね誤乗法の定義からえっとまあこのような形の式でこう表されるわけです。 でえー、で注意していただきたいのはこの右辺の2つのこの R のラムダマイナスカッコ i マイナス1と R のラムダマイナスカッコ i マイナス2はあのキノコの過程からすでに上の不等式を結論の不等式を満たしているとことに注意してください で, あで今 こ, これについて不等式が成り立つことを示したいんですが今こういうあのご情報の定義からこういう関係が成り立っているとでこの Q っていうのは、えーっとこ えっ、ー、と、どれをどれで割ってえっ、ー、と、こ、こい、この左辺の数をこれで割ったときの小なんですけれども、まあ、小っていうのは1以上ですから、そうすると、この9として取り得る最小の整数は1なわけですね。そうすると、えっ、ー、と、これ実は、あの、下からこういう形で押されると。えっ、ー、と、この数とこの数の和で下から押されることがわかります。いいでしょうか。で あと、この二つの数については、あのすでに機能法の仮定をあの満たしておりますので、この r のラムダマイナス i マイナス1は、えー、とファイの i マイナス4乗以上であると。それから r のラムダマイナス i マイナス2は、ファイの i マイナス2乗以上であるということが示されて、これも下から押さえることができます。で、次に、この二つの数をですね、えー、とファイの i マイナス2乗でくくりますと、 ここは、ファイマイナス2乗かける1プラスファイということなんですけれども、実はこの1プラスファイというのは、先ほどのこの、あの、ファイの性質からですね、1プラスファイというのは、ファイの2乗で置き換えることができますので、そうすると、この部分がファイの2乗に置き換わるということで、実際この右辺、右辺というかこの辺項っていうのは、ファイの i 乗に等しくなるということで、最終的に、これ、あの、R が、あの、i の時にも、 この r のラムダマイナス i がファイの i 以上であるという不等式が示せたことになります。ということで、あの機能法を使って、この不等式が示せます。こまでいいでしょうか。で以上があの、まあ、一, 応一番基本になるですね、そのユークリットのアルゴリズムの定理ですけれども、まあ、微項としまして、 まあ、K をタイとするときに、えー、この形状の一、えー、変数の多項式間というのは、えー、とあのユークリッド正規にできます、えーと。具体的にはそのユークリッド関数をですね先ほどもちょっと説明しましたがこの F の次数で定めることでこれユークリッド正規になりましてあとあの多項式一変数の多項式間上でもあのユークリッドの助法をあの形が成り立つということにを述べておきます。 で一応、以上に基づきまして、まずのこのユークリッドのご情報ですね。ユークリッドのアルゴリズムをここに示しておきます。入力は F と G。これはユークリッド正規の元です。それから出力は、このやっぱり R の源 D で、F と G の GCD であるということにします。で、えー、っと見ていただくと、まあ、第一のステップでは、 と r 零をとして f を定める f にすると、それから r 一として g にすると、それから変数 i を一で初期化します。で、えっ、ー、と第二のステップがこう繰り返しなんですけれども、この r の i がゼロにならない間ですね、このこれを繰り返しなさいということで、えっと r の i マイナス一を r の i で割って、えその上を q の i と、それからあごめんなさい、その小ですね商を q の i と、が上を用 r の i プラス一にしなさいと。 で、えー、とインデックス i を1個増やして、えー、これをどんどんまた繰り返しなさいということで、えっ、ー、と、この r の i プラス1が、r の i か、r の i が0になるまで続けま、あの計算を続けます。で、r の i が0になったところで、このループを抜けまして、えっ、ー、と、r の i マイナス1ですね。だから、非0の上余の最後の元をまあ GCDD として返すというので、が、この一応一つ通りのアルゴリズムとなります。 ここまでいいでしょうか。